今回は猿の DIY チャンネルの公式アドバイザーを務めてもらっている高さんの工作を紹介するね。材料はセリア新商品のミニボトクを2つ。最終的に、こんなのを作ってみました。最初はボルトとナットで作ってみたんだけど、よりかっこよく決めるためにリベットを使ったんだ。では工作開始。まずはじめに。 3.3mm ドリルでハトメを破壊するよう、部品3点を取り出しました。仮組みしてみた。M3 ネジで適切なテンションをかけて仮組みするんだ。そしてここで硬さの調整をします。ハンディリベッターを用意するよう、先ほどの 3.3mm のドリルでした穴を拡大するよう、真ん中から1個ずつ穴を開けてリベットを打ち込むことでずれ防止とテンションの維持を図ります。3箇所を止めて完了です。 ちなみに裏側はこんな感じで止まってます。どう素敵でしょいいなと思ったら高評価ボタンをよろしくです。